どうも、政治いろいろの学ぶです。当チャンネルでも何度かご紹介しております中央日報のコラム。現実を全く直視できない観点、トンチン感極まる状況分析、異常に高い自己評価から来るそうに違いないという妄想の嵐と、もはや報復絶当とも言っていいほどのレベルにある韓国でも有数のお前は何を言っているんだ、 と言いたくなる文章ですその中央日報のコラムがまたまた訳のわからない記事を掲載していますのでご紹介します中央日報の記事を引用します今月5日午前11時30分ウクライナ避難民20人を乗せた日本政府専用機が東京羽田空港に到着する姿がテレビで生中継された リュックサックを持った子供がカメラに向かって手を振っているのを見た瞬間、心が温かくなった。ポーランドに留まっていたこの避難民は、林義正外相の帰国に同行する異例の接待を受けて日本に来た。今回のウクライナ事態の中で、日本人がウクライナに対して示している全幅的な支持と支援に驚く場合が多い。日本政府は ウクライナに2億ドル約248億円を支援し国民 90% はウクライナ難民受け入れに賛成している大規模デモを目にするのが難しい日本で毎週末ロシアのウクライナ侵攻を休断する集会が開かれている数千人がデモに参加したというニュースを見て戦争の惨状を知っている国民なので平和に対する熱望が格別なのだ と感じもした。だが一方で疑問に感じることもある。ウクライナ状況を理由に防衛力増強を呪文のように繰り返す政治家たちを見るときだ。その代表奏者は安倍晋三元首相。今年2月末、ウクライナ自体が核の重要性に気づかせたとし、日本も核シェアリング政策を議論する必要があると話して、 論争を巻き起こしたアメリカ核兵器を自国に配備して共同運用する一部欧州国の核シェアリング制度を日本も検討しようという主張だ。しかしこれは日本が1970年代から守ってきた非核三原則。核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずを無視した発想だ。3日にはさらに驚くような発言が出てきた。 敵基地から攻撃の動きがある場合に限り、これを先制打撃する敵基地攻撃能力確保を強調して、基地に限定する必要はない。中枢を攻撃することも含めるべきだと話したのだ。敵基地攻撃能力は日本の専守防衛。攻撃を受けた場合に限り、防衛力行使原則から外れるという批判が続く論争的な概念だ。ところで、 基地だけでなく、中枢を攻撃する具体的な説明はなかったが、首都の革新施設が破壊されるなど、恐ろしい場面を頭に描かせる。小沢一郎民主党議員はこのように指摘した。本当に恐ろしいこと。やはり、ウラジーミルと同じ未来を見ていたということなのか。力があってこそ平和を守ることができる。しかし、日本がこれまで、 その平和のために築き上げ、守ってきた重要な原則を容赦なく投げ捨てて、大きくする力は何のためのものだろうか。戦争を起こした国、日本を記憶する人々にとって、ウクライナ自体に対する日本の態度は本当に複雑なものとして映る。とのことです。何とも間の抜けた文章だと感じてしまうのは私だけでしょうか。例のごとくつらつらと、 意味のない打文を並べる文章ですが、最後の一小節にある、力があってこそ平和を守ることができる。しかし、日本がこれまで、その平和のために築き上げ、守ってきた重要な原則を容赦なく投げ捨てて、大きくする力は何のためのものだろうか。という文章が、このコラムで筆者が一番言いたいところではないでしょうか。大きくする力は何のためのものだろうか。 決まっています。これまでの力では日本を守れるかどうか、はなはだ心もとなくなってきたからにほかなりません。かつて日本では第二次世界大戦後の GHQ によるウォーギルドインフォメーションプログラムが構想し、圧倒的な自虐視観や無条件に防衛力イコール悪という思想が波紋を利かせていました。いわゆる憲法9条信者は、 この考えから未だに抜け出せない人たちと言っても過言ではないでしょう。ところが中国が台頭してきたここ数年来、これまでのような防衛体制では国を守りきれないのではないかという考えが徐々に徐々に浸透してきつつあり、その結果として出てきたのが安倍元首相の自由で開かれたインド太平洋構想だったわけです。安倍元首相が唱えた 自由で開かれたインド太平洋構想はエポックメイキングといってもいい出来事であり、史上初めて日本の戦略にアメリカが追従した戦略といってもいいものでした。その後中国の野心はますますあらばになっていき、日本はこれはただ事とではないと気づいたわけです。その中には韓国海軍駆逐艦によるレーダー照射事件もありました。 周辺国がこのように信頼できない国ばかりの中で日本を守ろうとするならば防衛力を高めるのは自命の理です。そしてそこに今回のウクライナ侵攻が起きたわけです。これまで以上に防衛力向上論が湧き上がるのも当然のことと言っていいでしょう。言ってみれば韓国は日本が防衛力を高めようとする一員にもなっているような国なのに、イケシャーシャーと、なぜ日本は 力を持とうとするのだと言っているのがこのコラムというわけです。間抜け以外の何者でもありません。さらに滑稽なのが力イコール攻撃力だと思い込んでいる点です。これは韓国側だけでなく日本内部の憲法9条信者や左派勢力にも共通した見方と言っていいでしょう。なぜこの人たちは日本が言っている力とは 防衛力のことだという考えが浮かばないのでしょうか不思議でなりません。韓国ではなぜか日本が力をつければ必ず朝鮮半島を取りに来るという考えがもはや常識のようになっています。これは韓国人の根拠もなく自己評価が高いという特徴と属国の歴史しかないので常にまた支配されるのかと怯えきっているという 二つの特徴から来るものだと思われますが、古代妄想の一言です。日本にとって韓国とはもはやどうでもいい国ですし、血を流してまで欲しがるような国なわけがありません。むしろくれると言われてもお断りな国と言っても決して言い過ぎではないでしょう。韓国なぞただひたすら鬱陶しい国であり、非観三原則を貫き通したい国でしかありません。 日本が力を大きくするのは中国やロシアといった古老のような国々から自分たちを守るためだけであり、決して朝鮮半島に欲望があるからではありません。その日本に対して力を持つのをやめろというのであれば、まずお前らが中国とロシアを止めてみろと言いたいのは私だけでしょうか。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴。